踊ってきたこの踊りも今日で踊りのためとなります最後まで笑顔で全力で演舞させていただきます手拍子足拍子お心拍子のほどよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそれでは参ります箱根ヶ山に思いをつなげ 奏者の目の前に立ちはだかるついに奏者もここで倒れてしまうのか応援団よ奏者にエールをいざ歌えいざ踊れ東大名物へ 収める元気なエ